深いから北うらあいよ皆さん、一番感です。そして今日はアメリカで留学している日本人とインタビューしたいと思います。ご紹介させてもらっていいですかはい、皆さん、こんにちは。ガズキンです、えー、私は今、えー、アリゾナ州のフェニックスで大学生してるんですけど、ちょうど12月で卒業しました。 えー、次はロサンゼルスの方で OPT っていうシステムを使ってインンターンシップをすする予定です、えー、僕自身も今 YouTube チャンネルで日本人の方に留学をもっと知ってもらいたいでそういった面からエンタメだったりとかいろんな留学のオプションっていうところを知ってほしいのでインタビュー動画だったりとかっていうのを中心に上げていっていますよろしくお願いしますそれでは早速始めましょう アメリカを選んだ理由はもともと関西外国大学っていうところからアメリカ人の生徒さんが僕の家に来てまして受験失敗した時にその方から何で大学に行くんだって止められて、まあ、その時の答えが、まあ、先生が言うからっていうことやったんですけどその時にもう一度僕に Y を聞き直した時に何がしたたいのかって考えたんですねその時に彼が「アメリカおいでよ」って言われてでアメリカでは選考が 帰ますし、で、らその数もすすごく幅広いんですよねってなった時にまだその当時の僕はしたいことが明確でなかったのでじゃあとりあえずアメリカに行こうみたいなアメリカンドリームっていう形で、えー、アメリカっていうオプションを知りました。 そしてどうやってアメリカの大学に行ったかっていうとまず僕の場合は NIC というインターナショナルスクールに1年間英語を学びに行きましたその NIC とつながりの深いネバダ大学の方にそのまま英語の語学学校で行ってそのままアメリカのコミュニティカレッジそして4年生大学へと編入しました そうですねもう努力ですね<笑>あの繰り返し繰り返し繰り返しっていうのがすごく大切でただその単語を自分で学ぶんじゃなくて僕が一番おすすめするるののは自分の好きなここととから入るってことですね例えば僕の場合はあのすごくバスケットボールが好きだったのであのレブロン・ジェイズムだったりかクリス・ボッシュだったりとかまあコービン・ブライトとか好きだったんですけどインタビューを見てそれを音読したりとかものまねするっていうことをすごくやってました。ああとはあの好き 好きな洋楽とかいっぱいあるんであの YouTube で調べたらね歌詞がついてくるやつあるんですけどそれをもう大声で歌うわけですよそうするとも、まあ、も鍛えれれるし単語も見つかったらこれどういうい意味だから単語がなくても何だろう自分の好きなことから入ってやっていったらこれ何これ何っていうのを聞いていったら自然に単語力は増えていくと思うんですよ。 あとはですね僕がやっていたのは、まあ、日本でねなかなか外国人の方と会う機会がなかったので例えばそのミートアップだったりとかあと大阪駅の周辺であの観光案内したりだったりとかあとはそのハロートークっていう部分があ る, あるんですけどそこで友達作ったりとかしてできるだけですね自分でアウトプットできるような環境を作ってました、まあ、あとはフィリピン留学にも行ったんですけど、まあ、そこのフィリピン留学が1対1で先生と1対1なんですけど。 それででも毎日とりあえずアウトトプットです、ね、なんかインプットっていうかとりあえずアウトプットするみたいな感じでで話して通じなかったら「フィードバックください」って言ってあの注意してもらって直していくっていうのを繰り返しやっていって高めていきましたどのくらいかかりましたかなんか英語を流暢に話せるようになるためにうん、まあ、流暢のレベルがどこかわからないんですけど日常会話だったりとかにあの困らないレベルは2年かなと思います2年は最低かかりました まずトイレのね。下がめちゃくちゃ空いてるんですよね。なんでこんなに空いてるのかな？っていう。もうあの下着が丸見えっていうか<笑>びっくりしたんですけど、まあその他にもやっぱりそのアメリカに着いてから普通に例えばあの？ アイラックやシューズみたいな感じで喋ってくるんですよね。あの日本ではやっぱりその知らない人に喋りかけるっていうことに抵抗があるので、基本的には喋らないんですけど、まあこっち来てからみんな普通にバス乗ったりとかどこしてもめっちゃ喋りかけてくるんですよ。だからそこが僕の最初のマインドセットはこの人たち僕から財布を取ろうとしてるのかなってやったりとかすごく怖かったんですけど。 <笑>うん、でも今はそのカルちゃんのおかげでもっと自分の、えー、性格もすごくフレンドリーオープンになりましたしあとは実際になんだろう<笑>いろんな人とつながれたりもするのですごくいいかなと思うんですけどそこがあのまずはフレンドリーさっていうところですよね二つ目なんでですすけどやはりガンですね。 あのこれは最初僕が琥グ 学, 学校行った時に、まあ、あのハロウィンパーティーに誘われて横の男の人の足元を見たらジーンズの横にガンが入ってたんですよ。えー、それ偽物のガンです、ね、本物本物です。えーうん、やばやばでやっぱりなんかアメリカって自分で身を守らないといけないので普通なんですよね、うん、ガンを持ってるのが。なので、うん、僕それ見た瞬間もう楽しめなくなってやばい撃ち殺されるのみ<笑>、うん、たいな。 なかったんですけどやはりその日本でねガンを見るってことがなかったのでそこはねすごく怖いカルチャーショックでしたねあともう一つは多分結構皆さんアメリカ人イコールすごく大きい方が多いっていうイメージお持ちだと思うんですけどでも実際に僕着てみて思うのがそこまでその。 アメリカ人人ンみたいいいななが多くないっていうことですねあとはそのイメージとして皆さん持たれてるかもしれないんですけどなんかみんなハンバーガーだけ食べたりとかフライドポテトだけ食べたりとか 思, 思ってたんですよ僕は。だけど実際にビーガーの人が多かったりとかベジタリアンの人が多かったりとかねペスカタリアンの人が多かったりとか、うん、なんかもっと食に関しての多様性っていうところもアメリカはあるなっていうところはすごく思いましたアメリカ人のジョークを理解することこれが一番難しいです。 本当に日本人の僕たちとアメリカ人のわ笑いについてのやり方が違うし多分面白いポイントが違うんですよ結構なんかアメリカの人たちってなんだその F ワードを言ったりとかね。 ななんだろう、ねえー、なんかその日本にはない表現を結構やったりするんですけどなんかそれが僕からすると何が面白いのってなったりしますしそこが難しいいかなと思いますでちょっと似てるところで言うと何だろうその例えばドラマですよねあのオフィスだったりとかフルハウスだったりとか、えー、ハイスクールミュージカルだったりとかなんかこっちの人はみんなそれを見て育ってきてるから知ってて当たり前みたいなことをめ結構ね話されるんですけど僕も学生から入ってたのでよく皆さん話すんですけど僕全く知らなくてドラマとか全く見なかったので。 あの全然皆さんの日常会話のトピックが通じていけないこの2つが一番僕は困難しましまたね僕が一番伝えたいメッセージなんですけどもう全員です。 全員留学行ってくださいいお願いします<笑>で、まあ、皆さんねお金だったりとか英語力ないと事件賢い人しかいけへんとか思われてるかもしれないんですけど全然行けるとこいっぱいありますでなんならアメリカのオンラインスクールで0円で行けるとこもあるのでそういった動画も僕上げてるんでぜひ見てみてください僕は皆さんが一人でも多くの方に絶対行った方がいいです英語はねオンライン、A、英会話とかで学べるんですけどやはり留学っていうのは実際そのうちに行かないとわからないことがいっぱいあるんですよ僕も差別受けたりだったりとかいじめられたりとかねいろいろありました で自分の英語も通じなかったしねいろいろあったんですけどそういったものも全て含めて地元でしかできない経験なんですよねで例えばまあ今の僕のアメリカで言うとすごくまあグランドキャニオンだったりとかね壮大な大地日本にはないものが見れますってことでやっぱり行ってみないとわからないことがたくさんあるんですよ日本のの当当当たたたりりりり前前前ががじゃなくななくまますすみんなの当たり前が潰されますでもそれを否定せずに受け入れることで広い感受性がつきますなので皆さんグローバルリーダーになってください<笑>お願いします 今日のインタビューありがとうございましたそういう内容に興味があったらぜひコメントに教えてくださいそれではあっビュント